はい皆さんこんにちはタートルです腹筋頑張ってるけどどうしてもお腹が引っ込まないそういった方におすすめなランジツイストを紹介していきますお腹の出てしまう原因は内臓脂肪皮下脂肪腹横筋の低下姿勢この4つがあります。 今回は腹横筋の低下と姿勢を改善するメニューになっています脂肪が取れるのは時間がかかるだけどお腹は引っ込めたいそういった方はこの2つを意識するだけでお腹は速攻でへこみます今日もう一歩前進しましょうまずは上を向いて寝ましょうこの状態で腰に隙間ができないようにお腹を引っ込めてキープしましょう腰をしっかり床につけます その状態 で, 息できれば息をふーと吐きながらお腹をどんどん引っ込めてください息を吸う時もお腹が出ないように腰を床につけてください少しお尻を締めるイメージができるとお腰がつきやすいです OK 腰を床につけます。ッと腰を床につけます。腰が床につけれないと、姿勢が解消されません。反り腰がひどい人はね、この腰に隙間がすぐできちゃうんで、しっかりね骨盤を起こして。腰をつけてキープです。 今度はちょっとさっきよりも足を前に出してこれで腰をつけます足前に出すとね腰が浮きやすくなりますけど腰が浮かないようにこれだけでも腹筋結構効きますよねたまに浮いてしまうと思いますけどまた再度ね腰を床につけてください のバンザイするとねすごい浮きやすいんですがしっかり腰をね浮かないようにピカッとつけて手でスマホ持ってる人はねこんな感じで見ながらやってください結構腹筋効きますよねこれね 行かないように okay、今度は、ね、手足を対照的に伸ばしていきましょう。こういう感じで右足左手、左足右手っていう感じで腰が浮かないように。 足もあんまり抱えないようにね、90度足伸ばすと腰がね、浮きやすいけど頑張ってオッ OK、今度は今の意識をしながら、ランジをします。 姿勢をさっきの状態で作ったままゆっくり で, いいです骨盤をね、こう立てたままこうならないとこういう感じでしっかり体幹部をね、安定させて反対です あと少しで終わりますそれだよい腰を丸めたまま後ろ足を、ね、床に下ろすイメージ後ろの腿がね引っ張られると思いますがストレッチされるんでねちょっと後ろの足が痛いと思います 今度は前足を前手で押さえて体をひねります。手で押さえて体を後ろにひねる。できれば手をね。水平保って。体がね。反れないようにまっすぐ保って。ひねります。はい、反対です。 OK、ですお疲れ様でした後半のランジはちょっとつらかったかもしれませんがこれも大切なメニューの一つです腹筋やプランクしてもお腹引っ込まないよーって方は今回のメニューを続けてやってみてください頑張ってやったよーって方グッドボタンやコメントで感想を教えてください今回もご視聴ありがとうございました